コ猫の地位が始まるよ、はあ、今の近かったっうん、結構近かったな落ちないよねわからないぞ傭兵が夜更かしすると雷様が怒っておへそを取り 陽平はもう小学生なのよ。ねえ、<笑>それちっちゃい頃よく言われたよ。陽平、あ、ジー起きたんだ。見て見て、ジーが寝ている間にこんなに作ったんだよ。<笑> つづきしようっと。 雷が落ちたんだ。何にも見えないよ。洗い物途中なのに。すぐ治ると思うけど。ミャミャミャ。わーい、真っ暗だ。お父さん、お母さん、どこここよ、ソファーのとこ。ケント君 寝室だ懐中電灯を探してるくいたるチそういえば、チーアーイトマどうしたのチ<笑>ーが急に飛びついてきた。チー、暗くてよく見えないんだから、じっとしてて。 あ, れう あ, あらどこ行ったャミャミャうんおっあったあったチーっそれはおもちゃじゃないんだぞチー 頼むよ暗いんだからあ見つけた<笑>せ<っ><笑>させるか<笑>んあっえぇ二人とも何してんの<笑>いやちょっと 簡単かやるわねフフフそういえばキャンプの時に使ったなってはいチーどうぞキャンプ楽しかったね次のキャンプいつにするじゃあ来週やったー こっちうあーんていーどこからきたのこコちのうちらよ。 たの楽しかった あそんだらなんかあつくなっちゃった。 クーラーラ止まってるのに動き回るからん小ぶりになってるこれで少しは涼しくなるんじゃないかほんとだ停電早く治るといいわね小ぶりになったしもうすぐだよ どうしたあ、何か見ててえっえっ、ね、ああらしてみるね。ああ コウモリねえっフッフッフ陽平虫取り網取ってきてちょうだいえっ 見つけてもらうのだから光を当てると暗い方ににげるの。 そこでお父さんが捕まえるんだね。その通り。お父さん、行くよ。よ、よし、来い。 お父さん助かっちゃったなそうねミ<笑>あっすっごい綺麗おお天の川だわこんな都会で見えることもあるのね地上が暗いと空が明るく見えるんだねだったらたまには停電もいいねようへったら。 <笑> キ, キラキラだぜ。キラキラ こっちを探しに行くって楽しいことが待ってそうだぞ次回ファッフィーランドの旅レベル3立ち